すぐにゲームシステムを再起動してください。ルイージはタイトルに記載されていなかったため、計画されていませんでした。インストールディスケットとコードをレビュー用に送りください。彼は実在しますが、計画に過ぎませんでした。この事件について知人に話すと、法的な影響を受ける可能性があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。